日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いてお話を伺う NGO 世界を見つめて後半からは私鎌倉幸子が司会進行を務めさせていただきますよろしくお願いしますケイさんよろしくお願いしますよろ し,、ね、よろしくお願いいたします後半も楽しみにしておりますはい、今回第9回になりますで、ジャパンプラットフォームさんの小見野武さんをお迎えしております 前半ではジャパンプラットフォームの設立経緯やそもそも中間支援とは何かというお話をじっくり伺いました。後半ではジャパンプラットフォームの加盟 NGO の具体的な活動内容や今後ジャパンプラットフォームが目指す方向。また、これ一番楽しみなんですけど、 小見野さん自身がどうしてこの業界で仕事をしているのかというお話を伺いたいと思います小見野さん改めてよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますではまず最初に加盟 NGO による具体的な活動内容のお話を頂戴したいと思います ジャパンプラットフォームさんはさまざ、あ、まな NGO が加盟しているというお話、前半で伺いました。その加盟 NGO がどのような活動をされているのか、改めてお話を伺いますでしょうか。はい、ありがとうございます。えー、JPF の加盟団体はさまざ、あ、まな専門性を有しておりまして、まあ、多岐にわたる支援を行っています。で例えば、アフガニスタンではあの、まあ、支援物資の配布もそうなんですけども、それだけではなくて、 例えば、小学校、中学校の建物、そして教室、えー、トイレや水道という、まあ、学習環境を整えるといった支援、それから、あの、まあのま特に女子が学校に行けるような環境整備ですね、えー、そういったことも行ってきております。でまた、あの、まあ、人材育成ということで、えー、教員研修ですとか、農村部で の, このコミュニティによる学校の運営、えー 助産婦、それから看護師の育成、こ、えーまあ、こういっったことも行ててきております。まあ、アフガニスタンのような国では非常にあの国土の多くに地雷が埋まってです、ね、不発弾の被害もあることから、まあ、こういった危険性ですとか回避方法こういったものを伝えるといった支援もございますしあのラジオやテレビを通じてこういったのを 啓, 啓蒙するといった支援もございます。 このアフガニスタンなんですけども、あの8月にです、ね、あのタリバンがアフガニスタン全土を制圧しまして、まあ、そこからあの人道危機っていうのが急速に悪化してきております。JPF もあの支援事業を継続してるんですけれども、あのこの8月の前も、もともとアフガニスタンはあの40年以上に及ぶまあ紛争を経験しておりまして、えその中であの災害も頻発し、 貧困それから干ばつですねによる食糧危機なんかも最近は非常に多くて、まあ、それに加えてあの新型コロナ の, あのパンデミックということであの、まあ、タリバンがあの8月に実験を掌握する前からですね、まあ、最悪ともいえる人道環境にあの陥っていましたでアフガニスタンの冬っていうのは非常に厳しくてまあ零下20度とかですね にななるようなところもああってあのまあ、雪がこれだけこうあの積もってなかなかこの物流も阻まれてしまうと、えー、そんな状況がありますのであのこういったがあの状況下にあってこの越冬がですね本当にこの人命を左右する、えー、時期となってますので私たちはあの緊急支援というのを今あの展開しているところでございます。 ありがとうございますあのアフガニスタンの今、お話、頂戴しましたが、アフガニスタン以外でも、あのジャパン・プラットフォームさん加盟団体と今、事業を展開されている国、何カ国ぐらいありますでしょうか JPF は現在、50以上の国や地域であの活動をしておりまして、まあ、それこそあのシリア、イラクのような中東地域からですね、あの最近、先月あの発生いたしましたあのフィリピンの台風。 に関しましてもあの支援を行っています。で、またミャンマーなどの国においてもですね、支援を展開しているのもありますし、あの中南米ではハイチなどへの支援も行ってきております。ありがとうございます。 ジャパンプラットフォームさんのホームページ拝見しましたら、それらの活動内容の報告をすごいされているのをいつも見させていただいております。で例えば、アフガニスタンでこの冬の支援、雪がアフガニスタン降るんだってわかんない方とか、結構あの日本でもいらっしゃるんじゃないかなと思う中、この皆様がこう発信することでですね、今なかなかこうニュースにならない、 あのそういう人々の生活ですとか恋ですとかそういう状況というのをあの知れるきっかけになるなと思いながらあのお話を伺ったりホームページ拝見しました。佐藤さんシリアとか今あの活動の国いろいろありましたけど、はい、いかがですか そうですね、あの本当に今のご説明にもあった通りあの各地域それぞれであの個別具体的な課題は抱えていると思うんですけれども、今の世の中、やっぱりあのコビットであったり、あの気候変動があったり、複合的な要因が非常にあの密接にあの関わってきてますよね、そうした時に、なのでこう横でつながって、さまざまな団体で共同できるということが、本当に大きな本質的な課題の解決につながるジャパンプラットフォームさんがいるからこその活動なのではないのかなと感じましたね。ありがとうございます、はい ではあの次、国内のお話を伺いたいと思います。でジャパンプラットフォームさんあの、海外のお話、今、頂戴いたしましたが、日本国内でも事業を展開しているということです。でどのような事業を行っているのか、お話しいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、JPF はあの海外のみならずです、ね、国内の支援も、うん、あの展開しています。例えばあの、新型コロナウイルス感染拡大を受けまして、まあ、医療支援ですとか、うん 衛生用品の配布、ま、生活困窮者への支援、えーま、こういったもの支援もあの展開してきて、えー、おります。またあの JPF が国内支援を開始したのは東日本大震災からなんですけれども、あのま、2011年以降ですねあの、東日本大震災支援事業というものも行ってきております。まその時の対応も非常にあの早くて、あの まあ、まだ私が関わる前なんですけども、発災から3時間後には、もう支援開始を決定されたそうですね。で特に今、力を入れているのはあの、福島の皆様への支援で、えー、特にこの避難者への支援、それから被爆リスクの軽減、そして、まあ、の地元の復興体制の構築、えー、そしてそ の, あの体制の強化、えー、こういったことを行っております。 で昨今はあの豪雨災害っていうのも非常に多いですよね。であの、まあ、こういった豪雨災害に対してもあの私どもの加盟団体はあの非常に迅速に出動しておりましてえ例えばあの医療それから住居支援え取り残されてしまう脆弱層の方々への支援、まあ、こういったのを行ってきております。で、まあ、迅速に出動するのももちろんなんですけどもあの 地域のの中間支援組織っていうははやはりあるんで、すねで。その方々もサポートをさせていただいて、地元にこの支援のコーディネーション力っていうのが残る、残っていくことを念頭にあの私たちは支援を展開しておりまして、ある意味それがその支援の、まあ、エグジットプランといいますか、あのまあ、地元の方々と共同しながらあの、そういった活動を展開しております。 ありがとうございます。今、地元にこのコーディネーション力が残るというお話をいただきましたけど、具体的にどのような取り組みをされてるんですか、はい、あの例えばあの、熊本地震の時には、あの地元のケイ・ボアットさん の, あの活動っていうのを JPF も支援させていただいて、でその後の熊本での水害とかですね、 そういったとにはその地元のコーディネーションのメカニズムで支援が調整されていくと、でさらにそれを私どもは側面支援をして、あの私たちの加盟団体もそれあのそこのファウンデーションのもと支援を展開していくような、まあ、そういったあの、まあのま支援のインフラと言いますか、それが整うようなあの協力っていうのが不可欠かなというふうに思っています。 同じような震災あって欲しくないんですけども、強い土台がその地域に作られるといった動きなんだなと思いながらお話を伺いました。ありがとうございます。しかし、やはりあの前半でも見せていただきました。今災害が残念ながら、この世界右肩上がりでまあ、数も増えております。また、あの様々なですね。この災害の課題解決に向けた問題も複雑化してるんじゃないかなと。 思いますでこの現在今社会、世界で起きています人道支援、かなり複雑化、長期化している中で、このような状況下でジャパンプラットフォームさんとして、今後どのように対応していきたいのか、大切にしていきたい視点等々お知らせいただけますでしょうひ、まあ、一言で言うと、謙虚であることだと思います。 地球に対して謙虚であることだと思うんですね。まあ、現在、あの戦後最悪の人道危機にあって、あの人類そのものがなんか転換期を迎えているような気がします。あのより持続的に生きること、そしてまあ地球の変化とともに私たちは生きなければいけないという現実を突きつけられているような気がしますねで。そのためのあのサイエンスも私たちはやはりこの身につけていかなければいけない時代かなというふうに思います。 私たちがあの JPF が追い求めているすべての人が自ら未来を切り開く世界っていうのは簡単なことではないっていうふうに思います。で現在は1、まあ、つの災害リスクのみならずさまざまなリスクがこう連鎖する時代ですし、まあ、その延長であの最近多いんですけどクーデターそれから紛争といったあのことも頻発してくるかなっていうふうに思います。 でそういった中で、あの、被災をですね、あの、たくさん経験している日本だからこそ伝えられることっていうのは実は結構多いんじゃないかなと思ってまして、あの、防災減災などもそのいい例かなっていうふうに思います。なので、あの、まあ、そういった、あの、地球の変化に対して謙虚でいることを、と、あの、私たちがやはりこの経験を通じて、 学んできていることっていうのを積極的に対外的にも発信をして共有をしていくそういったことが今の社会では求められているかなと思いますしそういった私たちの活動もですね本当皆様のご理解ご支援なくしてはありえないと思っております。 ありがとうございますこう。謙虚であること、すごいパワフルなメッセージだなと思いましたあの。地球の声を聞くこと、そこにやっぱり暮らしてる方の声を聞くこと、そしてその経験を発信、生かしていくこと、すごいあのパワフルなのメッセージいただきました。K さん、すごいうなずきながらお話を伺き聞かれてましたけど、いかがですか いやもうまさに本質的なあの提言だなと思いますそれもやっぱりさまざまなこう社会課題本当にあの立ちたような社会課題がありますけれどもあのそうしたところであの尽力されている NGO の方々と交流があるジャパンプラットフォームにいるからこそのあの言葉なのではないのかなと感じましたありがとうございますここからは小見野さんがこの仕事を始めたきっかけや JPF との関わりについてお話を伺いたいと思います。 ありがとうございます。あの私この仕事を志すきっかけになったのはですねあの2001年にアメリカで起きました同時多発テロだったんですね。でその時あの私日本の大学にいたんですけどあの1年間の交換留学でカリフォルニア大学のサンタバーバル校っていうところに行ってましてであのでまさにあのその授業が始まる前にニューヨーク の, あの同時多発テロがあってですねもう本当アメリカが変わった。 やっぱ世界が変わったっていうのをそのすごいあの実感しました。でその時私あの受講予定だったコースっていうのは国際関係学だったんですけどさすがこれアメリカだなと思ったんですけどその授業の内容が全部ガラッと変わってですねそれこそもう1週間以内ぐらいに全部コースの内容がガラッと変わってなんであのテロが起きるのかっていうような内容にこの変更されて。 で, あので私もいろいろ学んでいくうちにこの構造的な不平等ですとかあの暴力っていうのが非常に横行している社会なんだなっていうことを学びました、まあ、そういった実感がこう深まっていったところにあの、まあ、この NGO の活動っていうのがあったなっていうふうに思いますでその後私あのアフガニスタンそれからパキスタン、えー、ミャンマータイ まあ、こういった国々で支援活動に従事してきたんですけどあの JPF との関わりを持ったのは東日本大震災からなんですねただ当時はあの加盟団体ではなくてあの JPF の支援を逆に外から支えるっていう立場で海外から実は支援をしていたんですでその後あの、まあ、私の母団体 CWS という団体ですけれども の CWS の東日本大震災支援というものをきっかけに c w s ジャパンも立ち上がってですね CWSJAPAN もあの JPF の一加盟団体としてえ入らせていただいて今あの JPF の活動を中から今度はあのまあ支えるあの一員にですねあのなりましたで2018年からはまあ JPF の共同代表としてさまざまな あの改革もあの、えー、ガバナンスと一緒に進めてきました。で、まあ、そのことから思うのはあの、まあ、冒頭でも申しましたけれども、JPF は1、まあ、組織を超えた、まあ、あの仕組みであるということですね。で、本当にさまざまな方のご尽力、ご理解によって成り立っているこの、まあ、社会の仕組みなんだなというのを日々実感して感謝しています、はい、ありがとうございます。 視聴者の方々の中には、これから NGO、NPO、で、もうお話を伺って、中間支援組織も面白いななんて思う方、たくさんおられるかと思います。そんな方々に対して、小見野さんから何かアドバイス、頂戴でできますでしょうか。そうですね、あのいろいろ考えるよりも、まずやってみるっていうのがすごい大事かなと思うんですね。であの ま、そういったこの や, やりたいあのこういったこの何かを変えたいっていう思いっていうのを大事にしてあの社会がこの不安定になっている状況に飛び込んでいくっていう勇気っていうのはすごい大事かなっていうふうに思います。で我々の原点っていうのはまさにそこなんですよね災害とか紛争によって、まあ、社会がこの不安定化していく。 まあ、その要因を分析しながらまあソリューションを考えていくっていうのがまあ我々 の, あの仕事の真骨頂だと思うんですけどそれとあの真っ白なキャンバスにこう絵を描いていくようなことも あ, のあるわけですよね。でもその原動力になってるのはやはりこのより良い社会になってほしいっていう思いとか気持ちだと思うんですよ。でそれがやはりすべてのエンジンですからその気持ちっていうのをすごい大事にしてほしいなと思います。 でまたもう一点あの、実は我々の住んでるこの社会あの、この日本の社会ってすごいですよね。例えばあの、蛇口を回せば飲める水が出る、そんな国って他にあんまり実はないわけですよね。我々の生活って実はたくさんのサイエンスによって成り立って支えられていて、でも実は私たちって そ, それはあんまり知らないっていうこともあると思うんです。なので、 あの日本の社会をこう学んでいく、自分の周りの社会の仕組みっていうのを学んでいくことで、あの海外に対して伝えられることっていうのもどんどんどんどん増えていく、最近は本当、常々そう思いますありがとうございます。まずは身近なところから疑問を持ったり、なんでだろうっていう考えること、すごい大切だなと思いました。はい じゃあ最後にあの古美野さんのお話を聞いてですね、ジャパンプラットフォームさんに何かできないかと思われた方いるかと思います。ここまでお話を聞いて関心を持たれた方にどのような関わりを持てるのか、どのようにあの寄付とかできるのかお伝えできますでしょうか。はい、あの JPF の活動っていうのは本当に皆様のご理解ご支援なくしては成り立たないものですし。 あの私ども の, あのホームページっていうのもぜひあのご覧になっていただけたらと思います。でその上であの、まあ、活動を支えるご寄付とかですねあの応援していただけるたいなとあの非常に思いますし、まあ、私たちあの支援をやっていて非常に思うのが支援活動が増えるとその分将来の支援者が増えるっていうことにもなるんですよね。私たたちち現場でで困ってててるる人たちを支援してるだけではなくて その方たちが次にあの他の方々への支援者になる、まあ、そういったこともあの視野に入れて活動を展開しておりますのであの 皆, 皆様からいただいたその応援によってですねあの立ち上がって他の人 の, あの課題解決をしていく人があのさらに増えることにはなりますのであのぜひ応援していただきたいなと思いますしまあそれをあの増やすことで あの社会がより良くなっていくかなというふうなことを信じてあの活動しております。ありがとうございます。あのぜひ、ジャパンプラットフォームさんのウェブサイトを見ていただければと思います。この動画の概要欄にもウェブサイトのリンクを貼っておりますので、ぜひご覧ください。はい、あっという間にお時間が来てしまいました。本日は、ジャパンプラットフォームの共同代表理事。 小見野さんをゲストにお話を伺いました。小見野さん、ありがとうございました。はい、佐藤さん、今日いかがでした、はい、でしょうか いや、本当にあの力強いメッセージいただいたなと思いましたし、これまでのあのゲストの方にも911がきっかけだったっていう方多くいらっしゃいましたよね。僕自身もそうですし、ただその時にこうそこに構造的な暴力があるから仕方ないよねではなくて、じゃあ人間が作った構造ならどう変えていけばいいだろうか。そうした試みの積み重ねが今につながってるのだなと思いますし、最後におっしゃっていたこう支援を受けた人がまた今度は次の誰かにその支援をしたくなるっていう、そうしたこうループがですね、バトンが受け継がれていくっていうことが本当に希望につながるのかなと思いました。 小見野さん本日はありがとうございました、はい、あ, りまありがとうございました改めまして小見野さん本日はありがとうございましたありがとうございまし た, ましたそれではまた次回の NGO 世界を見つめてで皆さんお会いしましょうありがとうございましたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまた